正義さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。川田さん、意気込みをお願いします。良い公演テージの皆様、あったかコーチ踊る方でご ざ, り ご, ざりございます。ありがとうございます。このチームはですね。よさこい好きがここに集まってですね。先ほどよさこいの成長星をしよう思いました。けど、どのチームにも負けませんき。気応援よろしくお願いします。 これぞ土佐のコーチの成長節でございますの、ね、でぜひ知っている方一緒に踊っていただければと思いますそれではあったかコーチ踊り子隊準備を早くえよちょう。いよちょれいよいよちょれいよいよっれではあったかコーチ踊りっち参りましょう。 「こっちのどさえきてみや」「みんなもさんまもそれそれそれそれ」「よってみよう」「おどる」「おどる」「<音声><音声>おあいやさ<音声><音声>ささこっちのありまえなきで」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 よのよしよしよしよよよよ はいはいはい。 それ「よいあさどさどさど」 c am o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, o so, so, so, so, so, so, o so, o ゆう<音声>い声の皆様、応援ありがとうございました。